第七章、真の宗教。問い、霊界通信の願目はいずれにあるか。通信の目的、我らの仕事を妨ぐる障害物は一つにして足りないが、まず最も当惑するのは、我らの使用する大切な機関、霊媒の頭脳が神学上の潜入的偏見に充足され、 我らの思想を伝えるのに多大の困難を感じることである。これがために我らはしばしば超体塞を禁じ得ぬ。次に我らの教に反対する者 の, の中で最も取り扱いにくいのは実にかのエセ非科学者である。彼らは自分自身の媒体を通じてのみ物事を観察し、 そして自分自身の条件によりてのみ物事を評価線とする。彼らの求むところは真理そのものではなくいかにして霊界人が詐欺感でありまたいかにしてそれが分裂せる頭脳の一段片であるかを証明線とするかにある。その曇れる目その歪める頭脳は 到底我らの伴侶たるに適しない。彼らには他界との交通の神秘を得得すべき心の深みがない。少数の科学者中には我らの提示する現象的方面に注意を払うことを辞せない者もいるがそうは我らの事業の中心眼目ではない。我らの伝えんとする者は主として 魂と魂との交渉であり、また死後において魂の辿るべき宿命の問題である。多年物理学的諸現象の考察にのみ従事せる人たちの頭脳は、この種の問題の研究には適当であるとは言われない。同様に困るのは、かの無学者、他実、 十分の準備教育を施した暁には我らの衝動するところを咀嚼喚味するに至るであろうが当分まだ我らの仕事とは没交渉である。さらに我らが持て余すのはいたずらに伝統の儀礼方式に肯定し孤老・存在何ら精神的の真事実に 興味ををずるるる。ことを知らざる人たちである物理的心霊現象ならばあるいは彼らに向くかもしれぬが我らの受け持ちにかかる霊的通信はおそらく彼らにとりて一辺の夢物語に過ぎないであろうしかり我らの通説に求むるところは以上のごとき人たちではなくこれに反して 神を知り、愛と慈悲とに燃え、やがて自分の落ち着くべき来世生活につきての知識を求むる素直な魂の所有者である。が、悲しいかな、天武的に人間に備われる宗教的本能が、いかに激しく人為的の進学、無知と愚昧とが、いつとはなしに集積せる、 笑うべきドグマのために歪曲されまた阻害されていることであろう。彼らは真理に対して完全に防衛されたる鉄壁である。我らが神の啓示を口にすれば、彼らは過去において現れたる啓示をもって完全無欠となし、新しきものを受け入れる心の余裕を有しない。もしも我らが 古代の刑事の矛盾を指摘しいずれの刑事も決して円満具足を持って任ずるものでないことをつぐれば彼らはドグマだらけの神学者の上等語などを雇いきたりて自家の主張の防衛に努める。要するに彼らはある特殊の場合にある特殊の目的をもって現れたる故郷典の 積悟を持って一般的真理なりと思考しているから困るのである。